こんにちはナミナムです今回はチムタクを紹介します食べやすい鶏のもも肉と胸肉を 1.5 キロ準備しました米の研ぎ汁2リットルにお肉を30分浸して臭みを取り除きます米の研ぎ汁の代わりに水と牛乳を混ぜたものを使用しても OK です じゃがいも3個を大きめにカットしますじゃがいもはあらかじめ水に浸して澱粉を除去しておくと煮崩れしにくくなりますタンメンとお餅も一緒に水に浸しておきますネギ2本も心持ち大きめにカットします さつまいもを入れると甘みが増して、砂糖の量を減らすことができます。じゃがいも同様、さつまいももあらかじめ水に浸しておくと、煮崩れしにくいですね。きゅうりは調理後に飾り付けで使用します。唐辛子も同様です。 青唐辛子もカットしておきます今回はパプリカ2個も入れました色味も増して甘みも増すので砂糖の量を調整できます冷蔵庫に余っている野菜があればいろいろ入れてみてください水1カップを追加します 乾燥しいたけとキクラゲを入れます。濃い口醤油を2 3分の2カップ入れて、濃いめの色を出すためにキャラメルソースも大さじ1 2分の1入れます。水飴大さじ5杯を入れます。汁が煮え始めたらアクを取り除き、中火にします。 20分ほど経ったら玉ねぎを入れて人参も入れます生姜も入れて肉の臭みを抜きますすりおろしたニンニク大さじ2杯も入れます胡椒を少々振りかけますじゃがいもとさつまいもも入れてしっかり火が通るまで中火で煮ます 途中で味見をして砂糖大さじ2杯を追加しましたじゃがいもとさつまいもにある程度火が通ったらお餅を入れます青唐辛子とネギも追加しますビデオがないのですが最後にタンメン、ごま、ごま油、 唐辛子を入れて仕上げたら、美味しいチムタクの完成です。あまりに美味しそうで、速攻で食べてしまったので、きれいに器に盛った写真は撮れませんでした。以上、お肉たっぷり食べやすさ満載のチムタクの紹介でした。